6代目です。今日は、目の表替えと一緒にですね、襖襖ま。まを納品してきました。なんということでしょう。写真を撮るのすしっかり忘れておりました。今回付けた襖すはですけど、なごみという襖紙がありまして、当店では割とよく使うやつです。その中でもですね、結構人気の柄がありまして、それがこちらです。なごみの710番。この赤いライン。ちょっと模様が入って、これですね。 このカタログの中で当店は一番出ております。私もこれは好きです。それともう一つ今日使ったのがこちら、ナゴミ703番。これも意外とよく使うやつです。これをですね、あの、続き間のお部屋で片部屋ずつ使いました。取り合いの襖はですね、半分ずつの裏表別の柄にしまして、結構可愛いお部屋になりました。 たのみのの柄もでですね典では畳のヘリや畳たみもとと一緒のように選んでもらっておりますですから畳と組み合わせてものすごく面白いお部屋になったりすることもあるんです畳やふを変えるときはそういうふうに楽しむのがいいと思いますよそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は